皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。2021年12月1日、チームクエストのお題に釣りがありましたので、ハーフムーンでも釣れないかなと思っていたら、本当に釣れてしまいました。しかもキングサイズでした。ちょっと意味がわからないくらいの強運ですね。今日から真夜中プリズランのイベントが始まりました。 今回の目玉商品は、真夜中プリズラン印象とドルボードですね。噂では結構な回数をこなさないといけないみたいなので、早速遊んでみましょう。なんだか全てが懐かしいですね。色々思い出すのに時間がかかりそうです。試合時間が短くなったのは前回からでしたかね。おかげでサクサク回せそうです。などと言っている間に、初戦が終わりました。とりあえず勝ててよかったです。